穴場っぽい温泉見つけたんだよね。 よくわかんないんだよね。二百メートル先。えついちゃうけどね。あ、これかー。え、どうやって入ればいいの、これ。 結構なあれだけど大丈夫かないけー 夜だから見えないけどオーシャンビューらしいですよ。よいしょ 昨日から来て一泊して行ったんですよああ昨日。ああで今日このまま帰ります埼玉に。埼玉まで帰るの？うんうん 美人の女の子がそっち行くんで、チェックインしててあげくださいそれで夕食は私たちと一緒に9時過ぎになんでもいいやって感じで食べる感じです。なんともう一泊することになっちゃいました。 もう一泊したいもう一泊したいたまたま入ったここの温泉のオーナーさんが近所で宿を経営してるっていうことで破格で止めてもらえることになりましたもう夜は危ないから やめてくれって<笑>言われちゃいました確かにそうなんだけどねただ明日は雨っぽいので、えー、朝早く出て帰りますわかんないわかんない何これこっちか はい、コンビニエンスのでここか食べをやってるホテル行くものでも今日寒いんだでもね温泉に入ったらあったかくなるんだ今日はゆっこゆっこゆっこっこなバイクに乗っていってるんだって 埼玉まだ無理だよ今日はまあ頑張っていきな食っていきなって感じで鍋をやってます<笑>ホテル伊豆高原物語だよおいで<笑>終わりあれまだまだハハはい、皆さんこんばんはホテル伊豆高原物語キャプテンです今日は知っるとる人若い女の子の鍋ですわかってない人もいますけど あんたには顔を上げてないよ<笑>鍋ですバイクだぜ一つでもバイクだぜ<笑>鍋やってます ですありがとうございましたまたね you、yeah.